葉っぱは緑色の画用紙で作ります。型紙の2倍の大きさの画用紙を半分に折り型紙と合わせてさらに半分に折ります。空いているところをホッチキスで留めて線に沿って切り取ると 葉っぱが2枚できます。これを裏側から丸い鉛筆に巻きつけます。開いて元の折り目のところで折ると、丸みのある椿の葉っぱができます。